何であんなんあ片手でこんなこんな大きなもとを持てるんだろうか不思議でしょうがないですが今日は秋田でお祭りがありまして臨時の列車も出ています。 そういうわけで秋田の宿泊はもう高騰しているし、そもそもホテルに泊まるお金は持っていません秋田駅には併設されているネットカフェがありますが、まあおそらく、泊まれないでしょうねで、あの当然なんですけれども、そういうわけで秋田には泊まれるはずはないので、えまずは泊まれる場所へ移動 ネットカフェが仮に開いていたとしてもですね、もうあの、オープンシートみたいなあの、ただ椅子があるだけとか、えー、ゲーム用の椅子があってあの、座席は全然倒れないとか、えー、そういうような場所だと思います、前に秋田のネットカフェ泊まったことあるんですけれども、あの、ゴールデンウィークの間に挟まれた平日に泊まった記憶があるんですが、えー、その時でもね、もう満員で、えー、ゲーム用の席しか開いていなく。 えー、座席はリクライニングしない、えー、しょうがないから私はその時あの、個室みたいな感じで、えー、区切られておりましたのであの、床で、えー、三角形になってね、寝ましたよ。で、鶴岡もどれぐらい混んでいるかは怪しくてネットカフェで駅から近いところというとあまりありませんこの列車は酒田行き、えー、その酒田も大きな町で、えー、そこもね、やっぱり、えー、ネットカフェはあるんですけれど駅から歩いて、えー、40分ぐらいかかります。 それはネットカフェの立地として普通です、駅の近くだと地価が高いしえそういうところは車社会なのでえ車で行く人が多いから別に問題にならないわけですでも列車移動だと話は違いますこの羽越本線系統、えー、日本海側の南下していくと、えー、ネットカフェが駅の近くにある街は私の知る限りでは、えー、鶴岡なのです夜の暗い時間もう、えー、秋田を出る時点で9時前でしたが えー、こんな時間でも最終列車、私の乗っているこの列車に限り、えー、鶴岡までまだ行くことができますまたネットカフェというのは時間によって料金が決まるわけですが大体の場合、夜間ナイトパックプランみたいなものがありまして、えー、夜はですね、大体8時間で、えー、一番安くなることが多いです8時間を超えると逆に値段がずいぶん高くつくようになります。 で、あんまり早く着くと翌朝早く出なきゃいけないんですね、8時とかから入ると、えー、翌朝、えー、28時つまり4時には出なければいけないということになります、まあ、それでナイトパックの適用になるかという別の問題もあるんですが、えー、この列車で行くと11時ぐらいに、えー、鶴岡の到着だったと思いますがそうすると翌朝7時で8時間。 そのネットカフェのナイトパックが8時間かどうかというのは料金が店によって異なりますからまた調べなければいけないんですけれど で, でも悪くない時間に到着するわけです11時から0時頃にネットカフェに着くと、えー、翌朝もゆっくり行動できます酒田駅まで来ました日本海側の大きな跡市です乗り換えの列車は新潟県との県境根津ヶ関まで行ってしまいますが、えー、その手前の鶴岡でからります さて、酒田駅を出るにあたって、まあ、出るにあたってというか、快活クラブ鶴岡店の店舗の様子を確認、これだな、利用の前に必ず各店舗の情報を確認しておいた方がいいです、駅からの距離はまあ、かなり近いけど、えー、8時間で1600円、これは、まあ、安い、いやー、どちらかといえばちょっと高い方かもしれませんね、し、まあ、仕方ありません。 あとは最近、学割を始めたみたいなのですよ、ね、これは本当助かります、前はこういうのなかったですから、えー、2割引きだと1728の2割で、えー、350円ほど割引になるわけですね、えー、ただ、今ここで見るとシャワーはないようです、まあ、店によってはシャワーがあって300円払って使えたり無料だったりという場合があるんですがまあ、今日昼間、温泉入ったのでそれでよしということにしましょうかできたら入りたいんですけど今見ると、快活クラブ鶴岡店は駅からおよそ7 0 0ルのところにあります。 対して、坂田店はでもう直線距離でね、2キロぐらいありますんで、まあ歩いたら3キロぐらいでしょうね。これはちょっと、まあどうしようもなければ使うんですけど、あまり現実的ではないですよね。過ぎ去る時に車掌さんがお授業してくれました。秋田から2時間30分、鶴岡に到着です。 前に鶴岡駅に来た時はカシオペアによって40万ぐらい払ってきたんですけども、えー、今回は、えー、9,500 円でお金持ち気分いいですね。えー、ラーメンとかあの前にここでご馳走していただいたの思い出します。また食べたいな。お腹減りましたけど、今日はもう食事しないで寝ちゃおうと思います。11時15分だからです。実は私鶴岡市にはよく来る割にはあんまり詳しくないんですけど、なんだこれずいぶん立派な倉庫が駅の目の前にありますが、 調べたところ、普通に農協の倉庫らしいんですけども、ただめちゃくちゃ古いだけみたいですね、えー、老朽化が進んでいるので、なんか市内どこどこにこう新しくちゃんとしたのを作りますみたいなねあのそんなのがネットに書いてありましたすごいな、明日朝もう一回見ましょうかさてこの踏切を渡る必要があるんですけど、えー、っとこれは…これは渡っていいのかな ここんんなな状況の踏切で初めて来たんですけど何これ面白いな鉄道マニアとしてこんな面白い光景見られて嬉しいですけどホセインさんにちょっと待ってって言われました今からねこれをどかしてくれるのかな私のためにどかしてくれるのかそれとも今からちょっとすぐ動かすからもうちょっと待ってくださいっていうノリなのか分かりませんがおおんか動くみたいだなおお早い早い結構いい動きをする、えー おかげさまで明日の羽越本線も安心ですこの道行けば本当にネットカフェあるんだよな心配でしょうがないんですがでももうどすぐ近くにあるみたいあったあったスズムシの声を聞きながら到着 北海道のようなライダーハウスで宿泊ということはできませんのでもう本州にはそういうのがほとんどないですから、えー、これから先はネットカフェに大分に抱くことになりますただ、一方でネット回線には困らないという長所がありますがあのただ時間でね、あの、これもう何時まで出なきゃいけないそうじゃないとお金かかるみたいな心配が、えー、これからはどんどん増すことになるでしょう本日使えるお金はあと3000円ほど残っていますし、えー、しかしですね えー、夜8時間だと1700円なんですが、えー、これが12時間パックだとあの2700円になります、あのえー、これね、料金体系があの夜の設定は8時間しかないんですよねで、一番安いようなやり方でやってはくれるんですけど、まあ多分8時間が多分10時間ぐらい滞在すると12時間料金とかになって、えー、2700円になってしまうと思うんでちょっとね、それは避けたい。うん そうすると、やっぱ8時間を超えるとあの、ものすごく、あのー、値段の上がり方がこう変わってくるので8は超えたくないんですよね、今23時34分ですから明日の7時34分まではここにいられるということです、で、明日ただね、私は9時ぐらいの列車に乗ればいいと思っているので正直、時間が余ってるんです、そうするとうーんどうするか、その間、まあでも通過駅周辺に何か暇を潰す場所ぐらいあるでしょう、なんかマクドナルド的なやつが何かあればいいです。 車が多い、大丈夫かなフルフラットシートというやつが空いていてくれなければあのー、椅子で寝ることになる、それはそれは避けたいのですが、空いているかどうか次第だしもう他に選択肢はありません、椅子しかないというのなら椅子で寝る以外にはないのです椅子でもフルフラットでも、料金は基本的に同じです各席というかブースというんですが、それはこのように仕切られています仕切りはあるんですけれど、後ろにガラスで中を覗き見ることができるようになっていまして、下も空いています そこにひ膝かけかそれを使ってね、あの、目隠しをしちゃうような人もいるんですがそれは基本的に許されていないのでちょっとやらない方がいいと思いますけどねやってる人はいますがコンセントも2つついていますパソコンとビデオカメラの充電ただ結構お店の中は音楽がかかっているんですが静かなのでこういう音も周りに。 ななかなか気を使いますもう夜の11時でねトラックのドライバーさんとかが寝てたりっていう場合ももしかしたらあるんじゃないのかなと思うんですけどそういう人を起こしたりすると悪いですからまあ、どんな人であってもねうるさくするのはいけないことなんですがでも逆に多少のおうちがあれば仕方がないことなんだと思いますお店の人もね普通に会話してますしね「コンコン失礼します」「お食事をお持ちいたしました」「みんなが寝てても声を普通に出すのはここはあくまで宿泊施設ではないからです w i f i も高速動画のアップロードははかどります 結構早いですよこれ以上早い公共 WiFi ってなかなかないでしょうねこれチェックイン伝票です23時36分58秒入店と書いてありますこれから8時間後7時36分57秒までは、えー、8時間料金多分58秒までそうなんですけどこれが1秒でも過ぎるとですねあの確かに10分あたり80円とか結構な金額が取られますので注意しないといけませんでこのような座椅子もあるんですが、まあ、フルフラット席の場合座椅子は脇にずらして えそしてこのブランケット、膝掛け、それをもらってきてですね、まだいたい1人2つぐらいの使ったら問題がないので、えそれでえタオル、掛け布団、そんな感じであの寝るといいと思います、タオルというか、これですね、あの明るいんですよ、もうやっぱ宿泊施設じゃないからっていうのあると思うんですけど、お店の中も音楽がかかっているし、それから照明は全く暗くしたりしないので、えこういうふうに目を覆って眠れば、えー、早くも時間が経ち、もう翌朝になっています。 朝は無料モーニング食べ放題というのを最近やっておりまして、えー、フライドポテトマクドナルドみたいなポテトを食べ放題またえー、っとね、パンも食べ放題なんですよねただ今回はそこまでお金に困ってはいません朝ごはんに200円ぐらいだったら出せますのでうどんを注文しましたこれもね本当だったら380円ぐらいするんですけど朝だったら200円になるんで夜のうちに食べたかったんですが朝まで待ったのですこのようにパソコンでクリックして注文するとコンコン お食事をお持ちいたしました。分けしてよろしいでしょうか係の人がやってきてくれます。これがうどんです。なかなかね、美味しいですよ。200円のうどんにしてはよくできてる。いっつもそう思いながら食べてます。私の好物です。トーストとかもね、美味しいんですけど、やっぱちょっとなんか、何もつけないでトーストを食べてるとひもじくなってきますんで、まあ、このぐらいはいいかなと思います。そして、えー、滞在時間7時間55分。 もうあと5分で全て片付けて出ないといけませんこういった食べ物なんかもね、ちゃんと片付けてまあ片付けないで行っちゃう人もいると思うんですけどブランケット、えー、食べ物、食器など片付ける場所が設定されていますのでそこはちゃんとやるようにしました。ういやー、学割いいね、助かりますよあのー、1570円で、えー、泊まることができました、えー、体力もしっかり回復しました滞在時間ここですが 見えますかね、7時間59分33秒となっておりますあと27秒過ぎますと、えー、料金が80円加算されますんで危なかったまあ、しかし実際のところあ、まだ時間あるなレジも空いてるなよしと思ってですねあの行く前にお茶をガブ飲みしてから行ったのでした。ああのの朝って喉乾きますんでね、あのこう まだ何も飲んでなかったわけですけど、あのその状態で自分の持ってるあのお茶とか飲むと、またその分お金かかるじゃないですか、あのドリンクバーは飲んでから出たほいいしかし、朝の7時でこんなに暑いとは、本当だったら洗濯もしたいんですけど、あのコインランドリーとかもなかったし、まあ、コインランドリー、毎日ね、使って乾燥機とか使うと、やっぱお金かかりますんで、今日うは友達選手に泊めてもらう予定だから、頼み込んで、えー、洗濯させてもらおうかなと思います。 じゃあこんな感じでいいですかね、えー、本日は鶴岡駅からスタートよろしくお願いします